<笑><笑>やっぱ捕まったか？あ<笑>ないよ。お前<笑>あ？ふざけんなよ。あい！ダンボールやん！<笑> なんか、上官と上司の話みたいな。何この箱。開きますよ。おケーキーやん。やった。今晩の飯、ああ、飯じゃなくなった。え、この中から選ぶってことあ、携帯やん。俺ね、携帯依存症だからね絶対触っちゃうわ、これ。ヤスリ ドリンクテレポーターロケットランチャーで、俺の iPhone? ドリル。テレポーターいっちゃうもうね。こいつ使うとね、多分、普通に死ぬ。予想だけど。多分死ぬと思う、予想は。あ。あおう。ああ、これは、アウトやね。 ちょっとこのドリンク気になるな。もうこれポカリやろ。あ、えあ、え時止まったよ<笑>ん<笑>ええー、<笑>ちょっと待てや。お前そんなんありかよ。あ、さっきのやつだ。は<笑>はああ<ー笑>これは、 これは広い。お、上司じゃないこれ。ああ、上司のドーナツを奪っていくというスタイルか。あれもう脱獄できんじゃん。早くねああ。あ, ーあの、副作用的な、あれだね。あれで死んだのね多分。うん。ドリルいっちゃう穴掘り開始だ。あ ああ、入っちゃったよ。死にそう。あれ生きてた。え、なん、ええー、これは何<笑>これ何やああ。ええー、と。賞味期限が2009年。あ、えおおえ、何これ つけるやつか。あ、なるほどね。つけつけになれるってやつか。あ、あれあ、ちょ、待て。あ、おいおいおいおいちょ、待て。それはないだろ。<笑>これ、地球のコアのとこまで行ってから死ぬんちゃうえ、じゃあ、これバールじゃんあいけるね。あ。あ、終わったこれ。ああ、終わっちゃったよ。ああ。ああ、生きてる。あ、ちょ、待て。ああ、いけた、いけた、いけた。 まあ、俺左引きだから左で行くわ。あ、左。あ、お前ふざけんなよ。おい。ちょっと今のは、あれやから。選択ミ見せただけやから。いや、これまっすぐ。あ、あー、あ、おおかっけ。俺並みかっけえ。あ。いや、ちょっと待てよ、あのさ、一人の男に対してさ、 銃がガッツひんいや、まだで囲まれてるし。終わりじゃねあ。あ。あー、今のは、あのー、タイミングがね、合わる、あの、合わなかったからマシン、ま、死んだの。うん。何このジャッキーチェーンか行きますよ。よしよしおお おーおおおかっけいやいやいやいや、かっけ手震えてるやん、めっちゃ。え、かっけえ。ま、あの、弾丸キャッチなんてアニメの世界でしか見たことねえからな、ほんと。よくあるやつだけど。え、かっけおめえはーい、脱獄成功。いやー。 まさかのパドカーも盗んで帰るという<笑>。あ、次あるやん。なにこれ。あー。